今回はなかなかお腹がへこまない方、呼吸が浅い方、猫背な方、足が細くならない、すべて原因は首にあるんです。そこを今回改善して、首から体のラインを理想の体型に変えていくストレッチを紹介していきます。今回たったの10秒、首、背中、胸、この3箇所をたった10秒ずつストレッチを行っていきます。 今回の動画を最後まで見ることでお腹が出てしまう原因足が細くならない原因呼吸が深くならずに呼吸が浅くてストレスをためやすい姿勢そういったことが改善されていきます動画を最後まで見て一緒に頑張っていきましょう 皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、首をメインとしたストレッチを行っていくんですけども、実は足が細くならない、お腹が出てしまう、猫背になってしまう、反り腰になってしまう、ほとんど首から原因が来てます。現代人はパソコンをしたり、スマホを見たり、上を向くことよりも下を向くことの時間の方が必ず増えてます。そこで実は首が硬くなってしまって、首のラインが前に出てしまって、 体のラインがおかしくなってしまうということになってます。それを今回は簡単に改善していきます。用意していただきたいものは、でん、タオルを1本用意してください。できれば今のうち用意しておいてください。今すぐタオルないよって方はタオルなしでもできますが、首のストレッチはタオルが必ず必要です。タオルがなければ T シャツ丸めても OK です。一緒に首をこのように直していきましょう。 首が前に出てしまうとどうなるのか首が前に出ることによって前体重になってしまって前腿が張り出してしまう前体重になることでお尻が後ろに出てお尻の力が抜けてしまって腰が反れる首が前に出ることで背中が丸まって肺が広がりにくく呼吸が広がりにくくなって猫背になってしまうそこの根本が実は首に来てます頭というのは皆さんご存知の通りすごく重たいです 腹筋やプランクしたら首が痛い。そういった方も多いと思います。頭って重たいんです。この頭が通常の位置ではなく前に出ているってことはすごくね、肩にも背中にも体のラインにすごい負担がかかってるんです。ここの根本を今回改善していきます。それでは紹介します。このタオルを首にかけます。そして脇に 挟みますちょっときつめ、下向いてちょっときつめに脇にしっかり挟んでください。この脇を挟んだまま、とにかく上を向いて脇の挟んでるタオルが伸びないようにしっかり首で下に押さえる感じでぐーっと首は上、タオルは下です。 これをまず10秒間一緒にやっていきましょうタオルがないよって方はちょっと手で顎をね上げてくださいですがタオルがある方が確実に効果的ですから後日タオルを使ってまたやってくださいタオルがある方一緒にやりましょうきつめに挟んで上向いて10秒ですいきます1234 5678910OK、OK、今ので首のラインがすごい楽になったのを感じませんかどうですかさっきまでこうなってたのに今は割と自然に首が通常の位置にいると思います次に肩甲骨と胸です胸のストレッチなんですけど やはり、猫背になっている方は、肺が広がりにくくなってて、深呼吸をした時に、少しでも肩がね、キュッて上がっちゃう方は、肺が広がりにくくなって、大胸筋、小胸筋が硬くなっている証拠です。そこを今から伸ばしていきましょう。うつ伏せでやっていきます。うつ伏せの状態で、手はこのようにします。そしたら、右側を浮かせたら、右足を後ろに持っていきます。 これで左の胸を伸ばします反対も一緒です反対の手を浮かせたら足を浮かせて右側を伸ばしますこれで胸のストレッチをやっていきましょう10秒間ですので5回ほど左右やっていきますリラックスしてやっていきましょうそれではいきます 1しっかり伸ばして2始めは少しずつで OK です3胸の筋肉が伸びてるでしょうか4足は遠くまで。 5OK です今のだけでも少しここが伸びて呼吸がしやすいと思います深呼吸してみてくださいさっきよりも肩がね上がらなければしっかり伸びてます肺が広がりやすくなっていればよく伸びてます最後肩甲骨です上向いて寝っ転がりますそしたら腰の位置にタオルを置きます お尻を上げます。下からタオルを狭く持ちます。このような感じです。そしたらタオルを横に引っ張りながら、お尻を上げながら、肩甲骨をしっかりね、肩甲骨を寄せてください。これで、ね、10秒キープです。 しっかり肩甲骨を絶対お腹を高く上げてタオルを横に引っ張っておきます。10秒間息を吐き続けてください。しっかり寄せた状態からスタートです。それでは行きます。3、2、1、o 1、2、3、4、5、6、 8910OK、OK、今ので首胸肩甲骨がストレッチされましたですので上半身が今とてもいい姿勢にできてると思います首だけでも正直すごい違うと思いますやる前やった後できれば画像に残せる方はね画像に残したらよくわかると思います全然違うと思います首の出具合 肩のの広ががりりり具合呼吸の入り具合合呼吸入変わりますこれをしっかりやっていくことで下半身のラインも変わっていきます例えば前傾姿勢の方はやはり前ももが張ってしまってスクワットとかしたら前ももが筋肉質になって足が細くならないですが後ろ重心になるとお尻に力が入ってもも裏に力が入って前ももが休まるそういった方がスクワットすると前ももに力が入り す, すぎず足が細くなりやすいそういったこともあります そして体のラインが前から後ろに行くとお尻を締めやすくなるので自然とお腹がね凹みやすくなりますそういったメリットもありますのでいつもトレーニングばっかり考えている方も実はストレッチを考えて体のラインの根本から改善してもらうと効果がより出やすいですぜひ動画を何度も見ながらやってみてください今回は首、胸、肩甲骨のストレッチとして体のラインを改善する方法でした